大体暑いから街に人歩いてないもんね。じゃい、生体のお店始めたんだけど、全然お客様来ないの。かんこどりちゃんが泣いちゃってるよね。チュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュン。ああ、本当にかんこどりちゃんが来たってバカ。ここの生体屋さんよさそうだな。そうなんですよ。お値段もすごくお手頃だ。お客様、店内にお入りください。お外暑いですから。でも決めてないですから今、教えてみたいでしょ見てないですよ、そんなでかいケツ。 もうお客さんどうしますか、うん、初めてでよくわからないんです、うん、おすすめってありますか当店のおすすめはあそこにも書かれております猫背改善整体どう猫背改善整体どう違うあの猫背改善整体。あ、そういうことかもうお客様入っちゃいましょうね嫌ですなんで なんか強引ですしすみませんあ、そうだあ、すみません、はい、ちょっと連れに聞きますえ、一人じゃなかったのお客様、団体でございましたら割引が聞きますけどえ、割引ですかはい、団体様の場合でございますと 90% オフになりますけど嘘だろう 90% オフになるのかよ逆に怪しいお店だうこういうお店には入ってはいけない人えーえー、入るのお願いいたします気持ちと行動がリンクしてないよね施術室こっちですかね お客様お連れのお客様はどうされましたかあ、釣れはいないんですけど割引だけお願いしますそんなのできるわけない